どうもこんにちは。すんだもんなのだ。今回は死因を勉強するのだ。その前に謝りたいことがあるのだ。前回の動画の復習のところで、は、が死因入りの、は、だったのだ。本当にすいませんでしたのだ。死因は今回習う内容なのだ。今回は復習はしないのだ。それでは死因に入るのだ。まず、 死因は21文字あるのだ。多いと思うけど簡単なのだ。死因はこれなのだ。上から下へ。く、ぬと、る、む、ぶ、す、う、じゅ、じゅ、く、と、ぷ、ふ、く、と、ぷ、す、じゅ、なのだ。 上は発音通りだから説明しないのだ。まず、ここまでは口に力を入れて発音するのだ。なんて言えばいいのかわからないのだ。次にここは喉に力を入れて発音するのだ。もう何を言えばいいかわからなくなってきたのだ。今回はもうおしまいなのだ。次回は母音と子音を合体させるのだ。 何かわからないところがあったらコメント欄で質問していただけると嬉しいのだ。それじゃあバイバイなのだ。